ははいどうもこんにちはです。YouTube ということで今回はリフティングが上手になりたいあなたリフティングの技をやってみたいと思うあなたに向けて僕らリフティング日本チャンピオンがおすすめする3つの超入門技をご紹介していきます。でね今回は。 各技1分以内にまとめてご紹介していくのでぜひ最後まで見てくださいで結構ねあの超入門技できるぜって方には最後僕からのちょっと応用編の宿題を出しているのでそちらもぜひ見てくださいということで早速いきましょうどうぞはいそれではまずリフティングを解説していきますまず蹴り方の部分ですポイント2つありますまずポイント1 ボールが上がるとつま先でクイッと持ち上げましょう足首で上げてしまうとボールが変な方向に飛んでいってしまいます次ポイント2膝ですねボールが上がったらだいたいボールが頂点ぐらいに来た時に膝を軽く曲げて落ちてきてボールが足に当たる時に合わせて膝を伸ばしますこのつま先と膝を伸ばすタイミングをうまく合わせるとボールがしっかり真上に上がります次練習方法ですすごいシンプルです手からバウンドさせて蹴る ほんでまた手でキャッチこれを繰り返してくださいもう余裕になってきたよって方いたら手からバウンドそんで蹴るバウンド蹴るバウンドもう手を使わないでそれができるようになってきたらバウンド蹴る蹴るバウンドバウンド蹴る蹴るバウンドで蹴る回数をどんどん増やしていきましょう次にアラウンドザワールドの解説です練習方法、えー、4つに分けてますまず練習方法1ワンバンさせて 足を股関節から大きく回してくださいここで重要なのが膝を少し曲げた形で固定しながら回すこと股関節から大きく回してください次2つ目軽くボールを触って蹴っ て, 蹴って、えー、回してください蹴る場所は親指の付け根あたり で, できるだけ足首の角度を内側に曲げておいて蹴って回してください少し違和感があるかもしれませんが頑張りましょう次3つ目 今、えー、ボールを蹴って少し軽く蹴ったんですけども次もうちょっと強く蹴って回してみましょう次練習4ここが頑張りどこです擦りながら回しましょう足首先ほど言った内側の角度で、えー、ボールが触れる前から足を回し始めて足が回ってる途中にボールが触れてボールに回転がかかって回すという感覚でやってくださいこの動きを速くするとアランド・ザ・ワールド大車輪ができます 次にクロスリールという技をご紹介していきますこれハサミ技ですねこれも練習方法から入っていきますまず1つ目くるぶしとくるぶしでガチッと挟んでくださいジャンプしても落ちないぐらいしっかりと挟みましょうで2つ目利き足をこう交差させますね動かして交差させて軸足の外側のくるぶしとつま先で挟みましょうクロスした足のつま先は地面と90度になるように角度を作ってください 次3つ目軸足の外のふくらはぎにボールを沿わせてあげるこの時、えー、僕は右足をクロスさせたので右側にこう軽く倒れますでそしたら足がこう体を支えるためにバッと出るんですねその勢いを使ってふくらはぎに沿わせてあげてくださいできるだけ高い位置までボールを挟みながらこう沿わせてあげてくださいそしたらボールが上がりますはいいかがだったでしょうか以上が今回の解説になります でね、えー、最初に言いましたこの3つの技を組み合わせて応用技ができますので、えー、皆さんにまあ僕からの宿題としてお題を出していこうと思いますそれがこちらまずリフティング3回ぐらいやってからアラウンド・ザ・ワールド1回ぐるっと台車輪回しますでそのまま台車輪でボールを上げたらくるぶしに挟むほんでもってそこからクロスリンに行く っていう流れですねこれが、えー、俗に言う僕らはフローと呼んでます日本語に訳すと流れこの流れができてくると結構ねいんですよあ、俺できてきたみたいになるんですよはい、でね、えー、結構練習で重要なポイントがいくつかあるんですけどもただこうたくさんもうな何も考えずにいっぱいやるんじゃなくてちゃんとそのできなかった理由できた理由までしっかり頭の中で理解できると 上達が早くなりますこれフリースタイルフットボールだけじゃなくて全てのスポーツで言えることなのでそこはしっかり理解してやっていきましょうということで今回の動画は以上となりますよかった分かりやすかったと思う方は高評価で持ってチャンネル登録もお願いしますそれではまた次回の動画で会いましょうバイバイ